続きましてあの道井研究所の森山の方から、えー、お話をしたいと思います。あのー、ちょうど一年ちょっと前ぐらいですね。あのー、まあ道井研究所に来てですね。あのー、無電中華も再び担当させてもらってですね。で前回はあのー、無電中華の世界に帰ってきてみたらということでお話をさせてもらって。で当初のイメージは全然なんか進んでねえじゃないかというふうに。 と思っては、皆さん、非常に頑張られていて、いろんな仕込みがあって、ですねその1年前と今見ますと、ずいぶん景色が変わりつつあるなということで、ですね非常にうれしく思っておりますし、あの当時、宮本さんはあの事業関係の補佐だったのが、ですねあの今度は無電柱化の調整官ということで。 本当に頑張ってもらってですね、あの大変嬉しく思っているところでございます。で、今日は3つですね。あの一月にやりました市区町村会議の勉強会の概要と、それからあの<笑>こ先ほど宮本さんが話がありましたやり方委員会の内容。いやこれもなかなかですね、中身が濃いなというふうに思ってます。でそれからあの今後ですね、地方の皆さんにとってですね。 その無電中和計画をどういうふうに考えていくのかという3つについてお話をしたいと思います。まず最初 の,、えー、のー<咳>市区町村長会議ですけど、えー、これはあの小牧市でやったものでございますが、あのーまあ、これまでの流れとか、なぜコストが下がるかとか、えー、単独地中化の件、レベニューキャップ、からあの横で座って雑談したんですけど、 まあ、コスト縮減もですね、まあ、1割とか何とかで話にならないよねっていうですね、非常に、あの、よく物事を理解されているというふうなことでございます。で、これは、あの、まあ、平成の一とだまで、で、電線共同工が実際に運用されて以降ですね、で、その後、その、基本はその、 電力が主体だったのがですね、応援しようという立場で電線共同国が入ったんですがで、逆にそれが今は道路が主体になっていてですね、あの電力会社はですね、あの、協力要請新事業という形になっているの。電、電気をですね、協力要請新事業。なんか違うんじゃないかと思うんですけど、実際はそうなっている状況で、で、これがその無電柱ができてですね、 できても簡単に世の中変わらないねって話を二度先生されてますが、まあ、徐々にその効果を発揮し始めたと。特に電気事業法とのリンクの中で、いわゆる法定、法律に基づく計画があるので、なのでですね、 あのこういった電気事業法のです、ね、レベルューキャップとリンクできるという意味 で, です、ね、非常に大きな力を発揮し始めたというふうに、私は思っていますでこれはあの頭の整理であの、電線共同工とか単独中型とか言うんですけど、まあ、構造による整理と手法、でこれはあの先ほど宮田さんは話がありましたけど、こうまあ、区別として考えておく必要がありまして。 いわゆるこう工学的にはこの構造ですよね。で手法は、あのー、補助制度とか法律ですので、構造にはよらないということがございます。で、まあ、これが、あのー、同じものを作るんだけどもですね、電線共同の場合には、あのー、強引にですね、道路施設にみなして、助けてあげるっていう形。で、単独自事同じものなんだけど、自分で作ると。だから土木工学的には同じなんですね、ものは。 ただそのものの腱腹、誰が作ってあげるかっていうのを知るだけだという、急遽はそういうのがですね、単独と電況の違いで、僕的にはこれを上下分離か上下一体かというふうなことで整理をしています。で、いろんな工夫はしてますが、これはあの電線共同庫のやる作り方として、そのキャブだったのが、管路になるとか、 小型ボックスとかいう電線共同項の構造の変化ですね。で、実際なかなか大きく広がっているわけじゃないということが現状と思います。それからこれが、あのー、まあ論文で出してるんですけど、同じ無電中化でも、あの、官民連携単独地中化のやつは500メートル4億、2億。で、これ場所によりますけど、あの、京都ポント町は13億プラスアルファですね。同じ500メートルでもですね、まあ、あの、 まあ、市街地なのか田舎がなんで違いますけど、とにかく距離は同じなんだけど、こんだけ違うと、だからいろいろ工夫をして、ですね安くしようっていうあの動機が働くのが、この単独地中華ですけど、本土町の場合には、そういう動機が働かないんですね。あの作るのはあの京都市役所 で, で、こう作ってくれっていうのが観連なので。 観点とすると別に自分でお金払わないんで、安くしようという気持ちにならないですね、これ仕組み的には。まあその経過がこうなってます。ただ、あの、ポント帳は非常に巧みな技を使ってますので、あの、土木工学的、電気工学的な素晴らしい作品だと思います。でも、金は高い。なので、二度とやる気がしないっていうふうになっちゃうんですね。で、まあこれが、あの、単独地中カナダから、あの、こう、まあメリットなんかを整理してます。で、 で、ここでですね、あの今回の無電中化法ができて、ですね、じゃあ、埋めるのは誰ですかというところで、ですね、なんかこの20年ぐらい埋めるのはあれ道路の所定ですねっていうになって、でで、すね、で道路がお願いしてるっていうようなですね、雰囲気になってるし、電力会社もなんかそうなってると、で、無電中化は電力がそ協力要請支援なんです。道路側が 電力に協力し、それに対して支援しますというようなことになっているんで予算的にはですね。ということでですね、でも無電柱化法にはですね、あの、この道路上の電柱または電線の管理の設置及び管理を行う事業者は、自分で撤去とかあの抑制しなきゃダメって書いたら当たり前でしょうね。という原則をちゃんと法律に書いて、 あと大きいのが、あの法律がです、ね、1時から6時、昭和60年にやってますけど、あの任意のです、ね、行政 の, です、ね、あの単なる、まあ、申し合わせで、あのーこうまあ、そういうまあ行政官のまあ、ね、約束的なやつなのが、それが法律に基づくものになったわけですね、そうすると、うん、ちゃんと国会で審議した法律の中で、それに基づいて、 手続きを踏んでいるので、まあ、それは公平に作っていると言わざるを得ないんですよねで、そういう意味で、ですねあの経産省なんかもですね乗りやすくなったということかと思います。で、電力会社も、なんか単にその行政間の約束事に付き合わせるとはかなわないというのがあるんでしょうけど、まあ、これ、きっちり手続きを踏んでいるので、あのー、株主だとか、あの内部的にもあの説明がしやすくなっているという部分があるわけでございます。で これはあの柳田市長が作られた部分ですけど、あのまあ、コストの関係であのこう。その送電費用とその配電費用でこれを合わせてですね。託送料金になっていて、その託送料金とその発電料金から栄養費用ビジョン入れて料金になるとで、この託送料金というところがですね。このレベニューキャップで議論を<笑>。 あのされているととうことで、ございますで今まではかかった分は見ますよっていうことになっているのであの、安かろうが高かろうが、ですねあの燃料会社にとってみると、安くするメリットがなかなか出てこないんですね、今の、しかもその明確に入ってるような、入ってないような、協力要請支援事業なので、あのまあ、しょうがなくつけえみたいな感じになっちゃうんですよね、今までは。 で、まあ、今回はそれをきっちりですね料金、事業計画にはめ込んで、いくらかかるかを経産省がしっかりチェックし、1回決めたそのこうコストイコール料金があって、それに対して努力して減らしたら、これは儲けになると、これは元気になりますよね。だから前は安くしたら安くした分だけ召し上げられて、高かったら高く見てくれるわけなんで、安くしようって気にならないでしょうね。 で今回は安くなればそのも儲けるようになるということなのでですね、これがあのインセンティブが働く仕組みになると。で、これあの、柳田市長があの昨年10月の時のシンポジウムで、その無電柱化を需要計画に明記するべきだ。需要計画などで無電柱を上げるべきだ。で、この2つはきっちり実現されてます。で、 その自発的に無電柱側を推進するインセンティブ、ここがですね、まあ、我々知恵を出しながら、どうすることができるかをですね知恵を出して、NHK とかにですね、まあ、提案しているという部分だと思います。で、レベニューカップのこう仕組みのルールをこう書いてまして、でそれにですね、あのー、今までなかったんですけど、これ、今年の4月のですね有方委員会で出された分なんですけども、 あの各ブロックごとに、各電力会社ごとに、何キロを埋めるんですか、いくらぐらい通するんですかってやつを初めて出したんですよね。今までの第7次まではですね、あのーこう、全体の量をなんとなく出すだけで、内訳は行政内部の資料ですから出てないと、だからあの例えば、関西電力をすると、何キロなのにできてねえんじゃないかって言われないんですね。 でこれは今回ですね、事業計画に入れるということでですね、しっかりこれを、うん、こう出され、出したとで。これは査定前の値になってます。査定前の額にね。で、で、で例えばこれは、あのーと、中部電力のパターンですけど、事業計画に、その、こう、全体の配電計画の中で、例えば無電中華はいくらと。480のうち、 あの137が無電柱が出すというのがきっちり書いてあって、ですねあの通常の配電設備と同じ並びで一時化されているわけですね。<笑>で、あとその中で具体的にどんな目的でどん な, どんなやりますかって書いてるので、まあ、ここまでもきっちり世の中に出ているわけですね、彼らは。で、これに対してですね、あのまあ、きっちりチェックしようということで、電力、ガス、 えー 電, えー、電力ガス取引監視委員会というのがありまして、そこで料金制度会合を作りましたね、でそこで出てきたその需要計画を、これは無駄があるんじゃないかとかね、厳しくチェックをしたわけですね、でこれはあの無電中化を含め、ですね通常の送電線から、あとあの給料が高すぎるんじゃないかとかね。 で、なんか関連会社に出して、その、こう、甘くなれさせいないかとかね、いうのを、こう、細かくチェックし、僕は、なんか、全部やりました。大体、こう見、見てまして、で、まあ、どういった議論がされたかをですね、あの、マニアックに、こう、まとめてですね、いろんな、その、こう、チェックをし、 で去年の11月末の段階で主にチェック終わって、ですねで年末にですね12月8日に事業計画の承認申請が出て、で大臣が認可してで、この4月が始まると、こういうふうにこうなってますで。なかなか厳しいチェックの中は、ですねあの電力会社頑張ってされてたと思います。で、まず目標という部分がありまして、この赤字が今回、変えられたやつなんですね。 黒字がもともと電力が出したやつなんですけどもあの全部もうちょっと低コストについて努力しようっていうのを目標に書きなさいということで、まあ、それを踏まえて各電力会社があの修正して出していてますねそれぞれあのなんかこう協力しながらやるとかなんとか言って安くしますっていうことを書いてますで全部の電力会社はそうなってます で, でこれが査定後なんですね 査定後の額 で, でこれ見てもらうと、例えばあの北海道は132億円だったのが93まで査定されてますが、例えばあの関西電力は190で出したんだけど、あの240で逆査定ですね。 7割は実績値を見て、ですね残り3割は頑張るたとこのコスト縮減の10社のうちの3分目のお金を取ったり、安分してないんですよ、7対3だね。だからあの、実績をベースとしながら、でも頑張ればそのもっと下げられますよねっていうことをやってるんですね、で東電とかは200億だったのが130で、これはあの、まあ、この数値がですねあの国会ちょっと変わってくるんですよね、もともと。 あの、動然これから1600ぐらいのやつを出したやつがですね、1300まで揃えられてましたけど、まあ、要は言いたいのは、その、こう、きっちり額が書いてあってですね、ぐちゃぐちゃに査定されるだけじゃなくて、あの、逆に増額査定とかありますんで、そういう面でいくと、その、例えば関連なんかは、あの、190だったのが240だから、もうその瞬間に50億もかかってますもんね。で、努力するともっと下がると思うんですよ。 だから、そういう意味じゃ、あの、頑張りが出ますよね。だから、我々、無電中化を推進する側からすると、あんまり無茶苦茶に査定しないでっていう気持ちがあって、まあ、こういった意見をですね、あの、森山の方からも井上さんも出しましたよね。<笑>それは別にその右か左で反応ないと思うんですけど、全国で4人でした。いけない。5人ぐらい。<笑> 5人のうち、井上さんチームと森山さんがこう出してですね、<笑>あの、返事はなんか右か左でしたけど、 で、あとそのポイントは、その今は、その、その、高校生で作る無年中化推進計画で、量が決まるんですね、それは5年間に着実する量、で、それをどう実現するかっていうのが目標なんですけど、あのその量が決まればね、まあ、損しないように、ケアしますっていう仕組みなんですけど、その量を増やすインセンティブはないんですよね、量を増やすインセンティブは。 決めてもらったら、それは、あの、損しないように頑張るんだけど、あの、たくさんやった方が得っていうふうにならないんですよね。だから、この学校でも、その、こ延長が決まればですね、あの、やるんだけど、じゃあ、東電が822をこれを倍にしようかとか、関電が160を倍にしようかっていう気持ちにならないんでしょ、は。かやればやるほど得になればね、頑張りますよね。そういった意味で、その、自発的に、 無電中化を推進するインセンティブ、こういうのをちょっとつけたいことしてあ る, あるんですよね。で、はい、あの、まあ、某有力電力会社の方に聞くとですね、まあ、それなくてもね、この数値が出ることが非常にもう大変で、で、その電力会社って各地区の一番優秀有力会社ですよね。で、関連で言えば関係連の会長とかね、あの中国電力は中堅年とかみんな会長なわけでしょうそういうその、 企業の中では最優秀の企業なのに、その企業が、例えば関連で1 9十をやりますと言ったのがね、100しかできませんでしたと。これ、かっこ悪 い, いでしょうね。で、それは、あのいや、道路がつけませんで、言い訳をするでしょう。その、今までは彼らは言い訳するしなかったんですよ。これから言い訳しなかったの言い訳を。だから、大阪国土がつけませんとかね、いや、なんか、どのこと言うのかっこ悪 い, いじゃないですか。だから、いや、これで数値が出て、出て言うのは非常に大変で重いっていう話を。 されてるのであのー、そこはその通りだと思うんですけど問題はその量をね次の5年後の時に倍にしたいねっていう倍にしたら褒められるとかなんかそういう部分をですねちょっと知恵をなんか考えたいなと思ってます。うん、であの他の部分やは例えばあのこう設備拡充とか レピ ュ, レピューテーショナルインテンティブは評判だから公開するから恥かくぞっていうそういうインテンティブね、レピュテーショナルインテンティブ。で、例えば、停電対応は場合によっては料金の収入を上げる、下げるとかですね、そんなことやってるらしいんですよね。だから、ここがどういうふうにやるかね、埋めるっていうのは、社会っていいことをしてるんで。 その部分を料金上げて改正するとか、だから無電中化したら土地が上がるじゃないですか。で、その部分を恩恵を受けてる人がいるんで、その部分だけ料金上げるとかなんかできるとね、いいんですけど、これちょっとあの知恵がいるところだと思うんですよね。で、あとあの補助制度なんかも重要なんですけど、これ概念図ですけど、電気は大体3分の1っていう風になってますが、これが多分イメージがのポント帳ですよね。あの、こっちのその、 電力もそう変わりませんけど、道路もずいぶん増えてるわけですよね。で、これじゃダメなんですよね。で、官民連携っていう、これはあのー、もう3年間で終わってるやつなんですけど、全体は下がってるんですが、これはあの1キロ1億円っていうアッパーをなんか決めたもんですから、下がってるんだけど、電力のが増えてるんですよ、電力が。で、さっきの矢掛町のやつなんかはですね、あのー、<笑>全体は安くなってるんですけど、 あのこれの補助金5000万しかないので、3億5000万が電力なんですよね。で、全体はこれ、ほっとくとまあ6億とかするところが4億下がってるんですけど、電力の負担がこう、増えてるんですよ。だから、ここでじゃあ元気出ないでしょうね。なので、ここら辺をこう、考えるべきですで。で、素晴らしいのはですね、観光地域振興無電中華事業。これは あの全体の3分の1の負担なんです、あの電力会社が。だから、全体が下がれば、その分、自分は下がるんですよね。だから、このパターンだと元気出るんでしょう。で、このカン経ネーケも今、これはモデルなんで生きてませんけど、あのこういうなだと元気出ないんですよね。だからそういうところもね、頑張ると、あの非常にあの電力も元気が出るのかなという、交差削減で、というふうに思ってます。で あとは、まあ、こういうふうなですね、今後は、その、こう、全体コストを、電力会社がちゃんと見るような仕組みだとか、あと、道路側からもですね、いろんな制限もあるし、今回、あの、宮本さんの方で、既存電池の線路制限の、え、試行で言えば実施ですよね。まあ、そういうのも、道路側からもできるよいっぱいあるんでしょうね。そういう努力。それから、一方で、電力側にちゃんとサポートすると、あの、事業計画ができるように、あの、専用とか、 地元調整に汗かいてあげるとかですね、であとはあの、そうはいっても単独だけでつらいんで支援できないかとか、あとあの、専有量がやっぱ意外に高くて、ですね減免してるのこもあるんですけどあの、例えば静岡なんかは減免してないで高いとかですね、いうのをきっちりやっていく必要があると思うんですよね。これはあの、市区町村長会議なんかでのごきもしておこと思います。 でそういう中でこれ先ほど の, あの宮山さんの資料の中でたねたよのこのプロがし配線いやこれやればできるじゃないかっていうねあの、はい、思いつきじゃないけどよ さ, よさげと思ったんだけどいや何かなそんな難しいしょうなんていう人もいたんですけどいやその向こうの方から出てきてですねあのやっぱり安くやろうっていう気持ちになれば電力会社やっぱりプロですから。 あの、どの程度の危なくないかとか、やりたくない場合であればね、転がし危ないぞ言うじゃないですか。でも、自分でやるなら背に腹がかれないから、これくらいは大丈夫とかね、やるわけでしょうね。でこういうのはね、非常に良くてですね、あのー、まあ、これイメージはレジリエンスの方の単独地中化を念頭に言んでしょうけど、もっと他のところでもね、あの、広げれると思うんですよね。で、まあ、そういうところが非常に期待ができるとかですね、 でこれも転がしでもその、こ の, のり面の上の方とか、このヘリの底の方とかですね、いろいろやっぱ工夫すれば、ね、こうできると思うんですよね。というのは非常にこれはいいなと。でそれからこれが<笑>予想通り、また単独が減ってですね、電気増えたるとこれ良くない。でこれ、どんどんどん次の5年、これ下 げ, 下げたいです青いや、青いやつをね。青を下げて 赤が広げるって広がっていくってのはいいと思うんですね流れ的には。であとはあのー、これがですねあのー、まあ八重座長の八重先生もあのー、結構着眼点すごいんですけどあのー、これが素晴らしくてですねこのいわゆる電線共同校を 2.6 キロやったんですけどその途中の、えー、300メートルは浦藩医先生でしょうね。で これは、あのー、基本は電気をでやるんだけど、電気をでも3分の1程度負担がありますよね。で、3分の1負担するよりも、この間は裏に回すと安いと。というふうに、四電が判断してやってるはずなんですよね。だから、電気をね、付けよりも、いや、これ単独で裏に回したら安いですよ、ということで、で、ここだけ多分、あの、構造がね、できたとか、難しいとか。で、こういうのは、だから、その、まあ、共同校でもね、 こうででできてるんでこれ単独でややばねねもっとやりますよ、ね、だから、という分がねどんどん広がっていくといいなというふうに、えー、思ってます。で、結果的にその、あのー、2.6 件やるときに、4での負担がこれ 2.3 億ですよね。だから、こうまあ、安く結構上がってるはずですよね、距離的に言うと。で、まあ、こういうその多様な整備手法がどんどんですね使えるように。 ななるとといいなとそれから、あのこれあの、直下というか、山田町、岩手県、ここはあの小型ボックスっていう時に、既存のですね、側溝に入れて、で、ま溝は別途作るっていうですね、これも、いや、どなたかは考えたらしないけど、立派でしょうね、こういう考えたのは。受けたコンサルが立派だったのか、多分直轄の人間でそんなはずこもないでしょうからね。 この多分受託したコンサルが非常に気が利いていたのかなというふうに、ちょっとそこはまたヒアリングしたいところでありますけれども、まあ、こういったその工夫がで き, できてきてると。で、これがその状況ですよね。で、あとあの、これがですね、ついに来たあの、えー、その既存電池の専用制限ですね。で、まあ、専用制限 の, その、いわゆる義務的専用っていうふうにですね、あの 条件にあった限りは、許可を与えなきゃダメというんですけど、まあ、それも本当は、げっちり運用しなきゃダメなんですけど、でも、それの義務専用が外れるのが、あの、こう、交通が服装している、道路が狭い、緊急ソロで。緊急ソロのところは、まあ、中心に動いているわけですけど、で、まあ、先ほどの資料ですね。で、ここを今回やっていくということで、 でまあ、ここはです、ねまあ本来道路会社はも権限なので、やらいいんじゃないかというところをです、ねまあ、今回、踏み出していただいて、非常に、あのーこうまあ、小さな一歩だけど、大きな一歩になると思います、これは。で、まあ、これが、あのーこう、これまあこ れ, これ結構細かく考えられているので、ちょっと細かいところがどうかですね、またちょっと小さいところがあるんですけど。 でこれ、前からですねこの話のときにはあのーこう、義務専用で専用してるので、それをダメっていうのはね、なんか財産権の侵害とか、あのー、期待利益の一、ね、室などれだったかね、というような議論があったんですよね。で、それはその憲法における財産権の侵害になりますよね。で、まあ、これ、憲法学者とか、あの行政用の先生とかに、 あのー、僕は課長の時に、ちょっとこう担当から確認してもらって、でですねであと、そのありがた委員会にもね行政法の対価の山本先生と入ってらっしゃるんですけど、まあ、そこら辺からその10年ぐらいの連携を持ってやるんだれば、その財産権の侵害とも言えないんじゃないかとかね、で基本的には補償しなくていいんじゃないかっていうご意見いただいて、まあ、それを踏まえてやられてると思うんですよね。で 専用っていうのはあの大体あの 10, 10年ですよね。で、10年で、で例えばあのこうの残り例えばあの2年で、で, で2年間でそれでそのもうだめっていうかいかないので。その 残り2年の場合にはね、その2年後には更新はするけども、その次は10年ではなくて8年でしょうと、だから全体として10年だっていう運用するわけでしょうね。で、まあ、これね、まず一歩重要だと思うんですけど、ただ、あの気持ち的にはね、その緊急走道路以外にも展開したいし、交通安全関係とかね。 で、いや、5年間決めたらもうずっと5年間何もしないのかっていうのもちょっとこう、こうどうかなっていうのがあって、その運用とかはなかなかですね、ちょっとあるかと思うんですけど、あの、でも何もしないくらいははるかにいいわけですよね。で、これは今後の運用とか、今後の展開にもですね、期待をしたいというふうに思ってます。<笑>で、これがそのイメージですよね。で、それを踏まえてですね、じゃあこれから何が重要かというと、 あのー、今、第8次の計画をつ作って、それを踏まえて、NHK の方で、需要計画を作ってやってるわけでしょうねで。で、作る量は基本的にはもう追加あるかもしれませんけど、まあ、決まってるわけでしょうね。問題は第9次、だからこれから3年後にできる、第9次の時 に, に向けた準備をね、我々は、市区町村長会議と含めてやる必要があると思ってます。<笑>で あの無電柱がしたいっていうボリュームをならなきだなんでしょうね。で、ほっとくこと、まあ無理だと思うんじゃなくて、やろうぜっていう、でそういう意味でいうと、いろんなニーズを顕在化させて、全体ボリュームを確保していくと、で、社会的な期待感をもっと醸成していこうと、今、なんかあの諦め感がね、やりたいけ ど, ど、うせ高いよねっていう話になるじゃないですか、そうじゃなくて、いや、できるんだっていう気持ちになってもらって、やっていくと、そのためにいるのがですね、 あの地方 の, あの無電中化推進計画の策定の場を活用して議論していくと、その計画自体もいいまでは、あんまり意味が、計画自体にはね、まあ、補助金とかの時にいるんでしょうけど、計画を定めるのは結構、の割とさっぱりしてるんでしょうね。 だから、計画を作るときに、議論する場として、電力通信やるのが重要だというふうに思ってます。で、特にやる気がある市町村をどういうふうに支援していくのか。先ほど、あの、こう知政の方でも相談窓口がありましたし、で、その応援団として、あの、建設コンサルタント教育がありましたよね。で、というところも、もちろんいいし、あとは、あの、NPO でもされてますよね。 であと、未知見でもそういったことをしたいと思ってるんですけど、まあ、そういったところがですねあの、これから大きな役割が出ると思ってます。で、これはあの、市区町、無電中華推進計画で、で、あのこれ作るときには、散歩でですね、あの無電中華計画を作るときには、えー、電気事業者、電気通信事業者、その他の、えー、ものに意見を聞くと。 いううのが決まってるんでしょうねだから、まあ、僕のイメージはあの計画を作るときになんかそれ会議作ってそこに電力が入ってきてもらうとそれでどこをどうしようかっていう議論をすることが重要 で, で出てくる計画はあのー、意味はあるんだけど作る過程にね意味があるのかなというふうにこう勝手に思ってますで、まあ、これが、あのー、今そういうのやってらっしゃるんでしょうね で、まあ、ここなんかをね、あの、まあ、これもなんか作るときにあの、どう作るかっていうのはマニアックな世界の上流が出ますよね。ここは、電気なのか、いや、裏配線でいいんじゃないかとかね。ここは、その、こう、単独でいけるんじゃないかとかね。そういうものをコンサルティングるので、ま、ここはあの、こう、NPO の方とですね、うちの方でもなんか一緒に組んで、できないかなというので、今、そういったできるコンサルティング業務をですね、ちょっと制度化しようというふうに、こう、うちは持ってます。<笑> で, で、じゃあ、あと無電池の経後どんなものかですね、例えば静岡なんかはですね、作ってはいるんですけど、あ, のあんまり深掘りしないんでしょうね。で、単独地中化がありますとか、あの、こう、うん、電, 電線管理者に単独地中化方式による無電池を要請します。要請してもなかなかやってくれないですよね。で、重要なの関係とか。だからまあ、一応書いてるけど、この、 まあ、勝手に作ったら、これなら全然ね、電力文句言わないですよ。言わないけど、意味がないっていうかですね。というようなものもあれば、ね、大体市の方は、県のをまねるので、指導権、西山市やる気あるところでありますが、やっぱり県の分から逸脱しないんでしょうね、内容的には。あの体制とかですね、で全部専用機関もあの検討しますとか、なんとかっいうだけで。 既存電池についても国や県の動向を踏まえて検討とかですねというあんまり意味がない。で東京都はさすがによく頑張っていて、まあ、現状は無電池電線共同方式だけどいろんな引込み線の一括発注とか例のあの東京都の道路整備保全公社とかで、まあ、受けるとやってくれますよねそういったところの活用だとかね、うん、であとは拡幅事業の場合にどうしようかとかで まあ、簡易なやり方、標準的な電線共同がよらない簡易な構造による整備が可能な場合があるとかですね、島部、ま部、あ、そういったことをちゃんと言及してますし、特に費用負担も、あの単独自重防方による整備も進めていく、その時の費用負担は、まあ、現在は活用するんだけど、いろんなそのこう制度のこう構築を検討していくとか、結構深いことを書いてますよね。 で、これ、都市開発の時の状況で、から既存の電柱については、当会に合わせて実施とかですね、で、まあそういったこの言及がしてあると。で、電線管理者によ単独地中公式など、いろんな省が考えられ、この場合、電車管理者の支援、支援制度を国に求めていく。だから、単独にしたら、さっきは全体コストが下がるけども、 電力の負担が上が上るんじゃダメですよ、ね、だから、まあ、このイメージは例えばあの、観光地域、振興事業みたいなやつをね、他の地域でも当てはめればいいと思うんですよ。だからそういうふうにね、結構よく理解されたるとなと思いますよね、この東京都の場合には。で、これを踏まえて都市 区, 間区、まあ都市区クもですね、あのまあ、これ、全然どこかで、最初の第一人の時には、えー、単独地域が8割だったけど、今は 3% ですじゃないと。というね、 まあ、ちゃんと担当者の意思が多分入ってますよね、こういうところは。で、あと、こんなこんな工夫をするだとか、まあ、東京都は結構、こ割と詰めて書いてるし、まあ、豊島区はあの、研ぎ抜き城とかじゃないですか、だから、無伝中華でも割と先進的な区ですよね。だからよく、ね、勉強されてるなと思いますよね。うん、で、それから作詞。 あの今、首長さん会議 の, あの会長されてますけど、まあ、ここもですねいろいろあの選び方をしっかりこう詰めてこうされていて、ですねであの、まあ、これはまあ突っ込んでもで き, できてませんけど、まあ、一応書ける範囲が書いてるということで、ですね こ, うこれ、勝手に作ってる中なんですけど、あのこれが今はですねあの2年前に作った第8の計画を踏まえて、 で、電力会社が需要計画、これは着手でしょうね、4000ってのは。で、それで、この今後5年間何キロ完成させるかっていうところを彼は考えて、はい、で、それを、その、需要計画案を作って、去年の夏ぐらいですね、それを半年かけて査定して、この試合が始まると。だから4000の前着手だけど、今後5年間は2000は完成させるってことなんですよね。で、この量っていうのはもうここで決まっちゃってるわけですよで、次の計画は、 第9期っていうのは、あの令和8年の5月ぐらいには作るはずなんですよね。で、その時に何キロやるか、これが重要なんですよ、何キロ。4000なので、まあ、これ1万とかね、ぐらい行こうじゃないかっていう、まあ、勝手に思ってるんですけど、でそのためには、地元でそのどういうふうにあのやりたいかとかね、これが重要なここ、ここ重要が。 で、これが出てくる後は、あの、計画するために、大体、あの、数積み上げてですね、どれができそうかっていう風調整し、それが、令和8年の5月にセットされちゃうんですよね。だから、この時にずいぶんたくさんね、出てこなきゃいかんわけ で, で、これがまさに、地方の無電中化推進計画を作る過程の中で、あの、いや、頑張ろうっていう話で、あの、現場レベルで電力、通信のせいにもね、 ご 納, 得ご納得っちいうか、まあ、あのやってるこうと、雰囲気にしらないと言わない限りで き, できませんからね、で逆に制度的には、やったことが得というふうにしたいところなんですけども、まあ、ここがね、とても重要で、ここが先ほどの無電中化推進計画のですね話になるわけですね。で、あとその、こう私の方うとするとですね、あの今、兄、ま、弟、あね、の大場先生の勉強会とかやってるんでですね、 まあその中で春ぐらいにまあ政策提言とか出してね、こんな風にやった方がいいじゃないかとか、で、インセンブの考え方とか、それも出し出してですね、で、これを、あの、市区町村長会議も、それにこう、それを私、要望してもらって、で、まあ、概算とか要望とかね、っていう風にやっていくことで、まあ、これあの、たくさん行っても全部事前にしないんで、10行って、で、1、2ぐらいね、打率がね、 いうぐらいと思うんですけど、まあそういう動きもね、合わせてしたいなと思ってるということで、で、まあ要は、あの、現場ので重要なのは、この先ほどの地元県討っていうね、あの、ボリュームをいかに作るかって、ここですね、ここ。まあここがですね、重要で、それいかにたくさん、あのこ、真面目に計画を作ってもらおうかね、いうことをやるのが重要だというふうに思ってます。ちょ長くなりました以上でございます。ありがとうございました。うん